毎日動画を見ながらエクササイズをしている方、毎日1時間以上座ってるよっていう方、今回のストレッチを行うことでさらに痩せやすくなります。エクササイズを行うことで体っていうのは徐々に硬くなっていきます。そこでストレッチをすることで体が硬くなるのを防ぐ、筋肉の緊張を和らげるっていう効果があります。今回は 私がやっているとっておきなおすすめ5種類だけストレッチを紹介していきますぜひ一緒にやってもらえたらと思います今回の動画を最後まで見てもらうことでなかなか痩せにくい体緊張しやすい体というのが変わっていきます運動をしたい何でもない朝そういった時に今回のストレッチをしていくことで体がどんどん軽くなってストレスが軽減されて痩せやすくなりますぜひ一緒にやっていきましょう みなさんこんにちは、タートルです。今回ですね、私がやっている超おすすめな5種目のストレッチというのを紹介していきます。日頃、痩せるために運動をすることばかり考えている方、食事を減らせば痩せると思って、だけど食事が減らない方、そういった方にはストレッチがおすすめです。この現代ではストレス社会と言われていて、いい情報、悪い情報、どんどんネットで入ってきます。そうなると、体が常に緊張して、 呼吸が浅くなり、ストレスが取れにくく、運動してもさらに筋肉にストレスがかかり、うまくストレスとバランスが取れなくなって痩せにくくなります。今回、難しいストレッチは入っておりません。安心してください。ストレッチのやり方を細かく説明しながら行っていきますので、しっかり聞きながらやってもらえたらと思います。それでは5種目、一緒にストレッチしていきましょう。一つ目は、ハードルストレッチです。片方の足を前に伸ばして、 反対の足は足の裏を内ももにつけます。できるだけ手前に押してください。足が上がってしまう方、できるだけ内転筋の力を抜いて下ろす感覚です。これで、できるだけつま先を持って手前に引き寄せながら、背中が丸くならないように、背中を反らしたままで、体を前に倒していきます。 つま先まで倒ない方はできるだけ上げれば OK です。つま先倒ない場合こっちの足も上がってしまう方が多いと思うので手は届かない代わりに膝を軽く押さえながら手を前に伸ばして体を倒していきましょう左右30秒ずつ行っていきます前にかがんだ時に前ももに力が入ってしまうとストレッチできません そういった場合のポイントです。前かがみになって、ももが硬くなる。その時、足を左右に振ってみてください。ももの力が少し抜けた感覚が作れると思います。その感覚を覚えて、前に伸ばしてください。30秒いきましょう。それでは伸ばしていきましょう。スリー、g ー、ワン、ー。しっかり。 腰が丸くならないように胸を張って伸ばしていきます膝が浮く方軽く押さえてももが硬くなる方足でバイバイですももをやわくしてくださいしっかり前かがみで伸ばしていきましょうお尻腰が伸びてたら OK ですリラックスです足かえでいきます胸を張って で息を吐いていきます。ハムストリングとふくらはぎ、お尻、腰が伸びてたらバッチリです。息をしっかり吐きます。ももが硬くならないようにたまに叩いてみてください。オッケー。二週目目は。 変える足ストレッチです正座をした状態からつま先を立てますできるだけ膝を開いて手をついてこのようにお尻を出して丸めて出して丸めてというのを繰り返していきます動くスピードはゆっくりで OK ですできるだけ膝を開けば内転筋が伸びます 腰をを反ららしなががおお尻尻下げるとお尻が伸びますこのままお尻を締めてお腹を前に出すことによって内転筋と腰がストレッチされます1分間やっていきましょうそれではいきます321 g o ゆっくりでいいです ストレッチっていうのは？自分で。伸びる感覚を見つけることが大切です。ストレッチでも筋肉痛が起きるので、痛い方は無理をしないようにしてください。もっと伸ばしたいよって方は肘をついてください。 こういうい感じですしっかり伸びてると思いますゆっくりでいいですはい OK3、OK、種目めはコブラのポーズですうつ伏せから脇の下に手をついて上を向きながら体を伸ばすできるだけ腰ぐらいまでついておくイメージです 体がこのようになってしまうとちょっとお腹と腰がね硬い証拠ですので少し伸ばしましょうポイントは脇の下です上を向いてできれば肘を伸ばしてください足はできれば閉じてくださいピタッと閉じた方が伸びます行きましょう321 g o 上を向いて お腹と腰の力を抜いてください手がだるい方は少し少し前に出しても OK ですできるだけお腹と腰を伸ばしてください少しねこう首をね少し振ると体の力が抜けます腰が痛い方はたまにこうやって丸めてください 伸ばしすぎるると痛くなるのでたまに腰を丸めて腰を休めてまた伸ばしましょうぐーっといきましょうしっかりねストレッチができると体がリラックスできます無理しないように伸ばしてください OK4、OK、種目目は犬のポーズで ダウンドックというね、エクササイズが、こういうのが、あると思うんですけど、こういう感じが犬のポーズです。このポーズでしっかり、肩、背中、腰、お尻、もも裏、ふくらはぎ、背面がストレッチされます。これを一緒に1分間、ゆっくり伸ばしていきましょう。足の位置は、かかとが浮くかな浮かないかな、ぐらいの位置です。 行きましょう321 g o こういう感じでねしっかり後ろ側が伸びていれば OK です背中が伸びにくい肩が伸びにくい人はもっとね足を後ろにして前かがみです手で地面を押す感じで伸ばしていきますあともう少しです こ, ういう感じですこれでも結構ね腰が伸びて反り腰が改善されますよく伸びてると思いますしっかり下を向いてくださいかかとをねしっかりねつけることでふくらはぎが伸びます OK です。ラストは腰ひねりツイストです。片足伸ばし片足組んで、できれば膝を肘で押して、お尻と外腹斜筋をストレッチしていきます。もし肘が回らない方、軽く手でね、こっちに押しながら体を回してください。 もし油組むのが難しい方少し足が前でも OK です手で外に向けながら体を回してください腰が丸々と伸びにくいので腰を軽く反らしてお腹へこませてしっかり息吐きながら伸ばしますいきましょう3 2 1 o 体をねあんまりひねることが少ないと思います しっかりひねるとね、体のバランスが良くなります。腰、お尻が伸びていれば、オッケーです。よく伸ばせれる方はね、肘でしっかり押してください。はい、反対いきます。しっかり。お尻が伸びてますか。 無理しないでくださいあと少しですよさいあと伸ばして呼吸はリラックスで OK です無理に息長く吐こうとすると力が入ります普通通り呼吸してくださいはい OK ですこれで基本的には全身のストレッチができましたたったの5種目です 何度も解説を聞きながら動画を見てストレッチしてもらえたらと思いますストレッチというのはやはりただやっていても意味がないんですちゃんと伸ばせる意識力が入らない意識ちゃんと伸びる方向を自分で掴むということが大切ですなのでしっかりねこうやった方が伸びるこうすると力が入りにくくて伸ばしやすいそういう感覚を身につけながらストレッチをしてください 私は毎日ストレッチをしていますもちろんのこと180度足は開きます股関節も柔らかいです縦も全然いきます足が一直線できますちなみに前屈は肘がつきそうです これは生まれつき体が柔らかくはないんですストレッチをしていくことによって筋肉の収縮筋膀水の働きが鈍化されて痛い筋肉伸びたらダメっていう感覚が鈍くなって体が柔くなっていきますですのでストレッチというのは継続というのがすごく大切なんですできればお風呂上がりやそして朝っていうのがおすすめです朝は特に硬いんですけども 硬い時こそ伸ばすとですね、柔らかくなるのが早いんです。一見柔らかい時だけやってしまいがちなんですけども、硬い時もね、おすすめなんです。硬い時こそ縮んでしまうので、その縮む感覚を鈍くさせるのには、朝がおすすめなんです。エクササイズをしている方、1時間以上座っている方、体が緊張しやすい、ストレス溜めやすい、ストレスを溜めたくない、そういった方はですね、今回のストレッチ5種目、これがもうメジャーです。ぜひ、やってもらえたらと思います。 頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、リンクに行ってもらって、フォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。ストレッチでした。